山です。はい、竹ちゃんと山ちゃんと、ありがとうございます。筋骨隆々で寒くないのかなと思います。えー、もう人あの、個人的に申し訳ございません。で、おいで。麺、おいで。えー、うちの方の、もう子供の頃から送ってたな。最近踊り子で、最近は、あの、果たしということで、あのーえー、活躍してきましたけれども、はいえー、だんだんだんだん大きくなりまして、えー、 4月からは専門学校生ということでなかなかちょっとあのー、もう、えーりえー、そこの方にもあんまり言っちゃ書かれないかなということで今日が卒業でございますいやもう本当にあの心嬉しいんですがあのー、学業の方に一志しんでもらって今日最後の旗をいただくようになります名ですか礼です礼蓮子と三島蓮子 また何をとね長い間ね頑張ってくれたねこれからはもう自分のことであのー、頑張ってくださいじゃあ暇あったらそこにも遊びにしてな、はい、<笑>あのー、もう一人はた市長休みだけどそうじゃないよとかな<笑>年上だけどあのー、どんどんあのー、注意しちゃっていいからな指導してあげてください遠くありがとうありがとうございます。 あ、すみません。あの個人的なことであのお時間いただきまして、ありがとうございます。もう一つ、あの地図なんかできました。近藤先生、どうぞ<笑><笑>、えー。いつもいつもあの神奈川のほど、良さ声で頑張っていただいております。指導していただいております。近藤先生でございます。どうぞ。<笑>どうぞ。ご、えーえー、自己紹介を。今日、えー、目が合ってしまったのが最後ということで、<笑>一緒にさせていただきますが、どうぞよろしくお願いします。 はい。いろんな手りができました。元気まするん、ね、関係者の皆さん、本、ま、当ありがとうございます。お疲れ様でした。心を込めて、感謝を込めて、この演武、踊らさせていただきます。相上乱舞丸、よろしくお願いいたします。はい。さあ、この思い、このステージに、すべてかけろ。笑顔で、笑顔で、笑顔で踊るよ。 行こうかいはっはっ鳴くんをに心を込めて相模乱舞丸エール Three, three, three, it's a head、oh. t head t the eye. 好好好好好好好好 はい。この天気の中、本当にはきっきり今いただきました。心から感謝を込めて、礼、ね、ありがとうございましたありがとうございました